こんばんは、どう考えても盗んできただろっていう、駅前の桃の投げ売り無許可露店のコーナーです。 メルカリのやばい、無限にセサイン編もよろしくな。どう考えても正規販売店じゃないところから、コピー品っぽい値段の商品を買っちゃう、クソ雑魚ユーザーさんもようこそ、ダバダバ、大量ですね。罪の桃を数えろ。罪を犯しすぎてわからない人は、これまでに食べた食パンの枚数を、何回くらい適当な数字を言えば、当てられそうか考えろ。っていうかこれ桃じゃないやん。果物はヨーグルトに入ってるやつと、ジュースでしか摂取しない系男子にとって、当てる方が無理だぜ。梅っぽいが、 そのジュースっていうのも怪しいですよね。果重レイパーの工業だけの砂糖水節。はいはい、ライナーだかインナーフェンダー、外しちゃいましょうね。よかったな、このままエンジンかけたら、多分ホキベルトのところでジュースになるぞ。フロントガラスにリンゴ塗るやつみたいに、エンジンルームの錆落としにならないですかね。むしろ荷重でベタついて、カビみたいなの生えそう。エアコンがカビを撒き散らす部屋で、日にも当たらずに、インターネットしてる私たちの灰のレポートどうも。山奥に行った時苔や野生動物の のの死骸が混じっった川の水を美味しいと言って飲むんだぜ空気がおいしいと空気が読めないはその手の過程内ではゴキブリのように定期的に観測される空気を読むとかいう常識とされつつも特定の人たちにとっては不可能な技能スロットルコントローラーの追加機能として強引に実装する後付けクルーズコントロールのようなものですよ 学生時代は苦労するやろなぁ。い、新東明巡航用に、プリウスのクルコン115キロリミッターを解除したいものの、7万円の、スティックしか手段なさそうでむせびなく。180キロリミッターも遅すぎるんだぜ。そんなにゆっくり走ってたんだから、世界に抜かれたんだよ。クルコンリミッターについて調べてたら、海外用のコンピューターモジュール取り寄せて、ある1箇所を短絡するっていうあらわざやっててくさ。プリッツがリミッター解除キット出してるだろって、適合してないんだよなぁこれが。 30プリウスとか PHV じゃない方の50プリウスだけ適合があって虚しくなるのあるあるブレーキキットもねーブレーキパッドもねーマフラーもねえあーああダッシュジョードバンバンバンバンバンバリバンバン楽しそう離婚する夫婦みたいですね形だけ保っていたものがある時突然決壊するなぜあの状態で車内から降りる場面なんだよ深夜にエアコンのコンプレッサーを唸らせながら排ガス撒き散らしてうっさい車中泊した報いだ シレットタイヤ飛んできてるけど、あれ実は子供に当たったら死ぬという事実。すぐ死ぬを多めに産むしかねえな。ビシャー。オッシャー液っていう書き間違いは見たことあるが、うんまあ、ワイパー動かせば吹けるだろ。スプレータイプの簡易コーティング剤とか、実際あんな感じですからね。洗車傷が後皮めきまくるくせに、吹き上げの方で傷つけてそう。そしてこのスプレーである、なんなの 人間インタークーラースプレーなのマラソン中に頭から水をかぶるランナーさんの気持ち水を渡されたからって飲まなきゃいけないわけじゃない飛行機の台板のリベットみたいなのが取れてるからって墜落するわけじゃない大丈夫まだ慌てる時間じゃない航空機会社安全整備の地道なアピールよりも全員分のパラシュートを用意 って言った方がまだ受け入れてもらいやすい説。ガタガタガタエンジンマウント。小屋ギアも入らねえな。見れば見るほど面白い。飛行機で行くような距離を無理して車で行って、寝起きしかけて白線踏んで、ガタガタ鳴ってる人。こっちは OBD2 がブランブランです。両面テープで貼っとけ。割れたカプラーを結束バンドで止めるようにな。エンジンルームの奥底で固まった。古いカプラー外すのはもうゴリゴリだ。 ちょっと待て、今左側のエンジン止まってたよなそうですね。誰がどう見ても、右側のエンジンも調子悪いよなそうですね。この手のトラブル動画って、たまにがちなやつがあるから。ハイウェイユース。Okay、猫がうなるような鳴き声。深夜にたまに聞く。人間の喘ぎ声っぽいけど違う。なんかよくわからんあれか。基本的に発情期の野良猫がなんか言ってる。おいおい、あの人適当だな。洗濯機が終わった後。 靴下を何個か落としながら適当に運ぶタイプだろ洗濯ゴはどうせ溢れる筆め買えるの面倒だし買うだけ無駄だと思っているなめんなよ洗濯ゴに移し替える工程でどうせ靴下はボトッと落ちるんだからそしてそもそも荷台の長さが足りてないミニマリストを見習って服2着で生きてみろ生きることは生きること物を捨てた結果 SNS でアピールしたいっていう自己顕示欲だけが残りました目的が手段になってる 歴史を繰り返してるんだぜさてこれは、どこを映したものでしょうか。エンジンルーム上部からの雨漏りでしょうか。そしてこれはですね、キッチンのシンクの下側の、開けたところではないです。何を映しているのかは、知らん。やべえ色の火花出てんじゃん溶接穴が開いたら自分で塞いでくれんのむしろ盛大に飛び散ってるんだよな。おい。 ストンがない状態でエンジンを空転させクランクシャフトに枝を食わせたのか最後はラットイットの経験値の差が出たな最後の切り札として高回転ゾーン持ってそうリアタイヤのグリップが残ってる加速なら負けない 相手がノーズダイブした一瞬をついた、キレのある突っ込みだ。それは良かったですね。ぶつけられたこっちは切れそうです。荷台を持ち上げる機構の付け根が、高い持ち上げ角になった際にずれる。もしくはクラックが入っている。土砂を積む時に、大荷重のことがふと気になった。これどンダンプじゃなかったかなと。だけど誤魔化した。大丈夫だと。自分に言い聞かせて。おいおい、ゲームじゃなくて現実で、気を踏み倒す人は初めて見たぞ。 フォルザプレイヤーあるある踏み倒せる気と当たったら時速0キロになる気が見極められるようになる適当に表気してると日本語が通じない人に日本語表気を指摘される文字が読めても空気が読めない問題文の意味が理解できないせいで問題を解く頭脳があっても解けないタイプステアリングコラムカバーがどっか行きましたどこに行くというのだなくし者なめんな 子供がいなくなったって言って、警察に通報入れて、ご近所総出で探し回った結果、数時間後に押し入れの布団の奥で発見されることもあるんだぞ。任天堂スイッチとスマホさえあれば、6時間くらい無補給で過ごせそう。ある意味才能あるぞ。自衛隊に入って、スナイパーでも目指せばいいんじゃないですかね。あそうね、詐欺のせいで、1ミリ間違えて入れちゃったソケットが外れねえ。下回りの固着ボルト、マジで外せねえんだよな。ネッ詐欺で溶けて、一つの金属に融合してる。 この音、人がどんどん叩いてるレベル。マジかよ。もったいぶった編集すんじゃねえ。倍速もスキップもできないショート動画か。中途半端なショート動画の方が、倍速もスキップもし放題な通常動画より、見づらいのあるある。そしてこの、どんがらトラックである、ラダーフレイ、持っていき、FF かな どうにもならねえな、自己車修理用のドナーくらいにはなるだろうが。ドナドナっていう言葉とドナーっていう関係性を調べてたら、格子が売り飛ばされて、ドナドナ運ばれていく歌がヒットしたんだけど、なんだ、今のはクラッチだったのか。フライホイール、クラッチのついでに軽量化しておこうな、エンストしやすくなって、トルクが減ったと勘違いするんだ。バリキとトルクの概念に、 完成だか遠心力が追加されました。質量と半径と角速度をかけたのが遠心力。質量と加速度をかけたのが完成。トルクに回転数をかけたのが馬力。エンジンをかけたら回力。 現実に置いていかれたところで、すぐ次の問題がやってくる。それは医療ドラマやプリキュアで、毎回毎回敵やら休暇が出てくるがごとく。コナン君を暗殺することで、死のループを抜け出そうとする組織を書いた、二次創作小説の発売まだ現実は置き去りにするもの。俺は俺の道を行く。この車も独自の壊れ方をする。ダイヤにシーユアゲン。全力で駆け抜けるのが俺の人生だったと、ニュースチャンネルにコメントする人見てるかー。 これ以上、視聴者を置き去りにするな。傍観者か、ケチをつける以外の脳がない無能か、自分の道を行くか。 普通に生きてても2択しかない新型クラウンよりも内装が高級な車の絶対数とネットで見る安っぽいコメントの数が合いません過去ログを見返した前新型 n s x にケチをつけてたのと同じ人だ錆びてるあちこち錆びてる内装もプラスチックで安っぽい特別早いわけでもボディがいいわけでもない90年代スポーツカー宗教はそこまでだ全てを注ぎ込んで買ったけど ボロすぎて全然乗れないって本当ですか通勤用にプリウス買うしかねえな。触媒の道中は燃費選手権だ。プリウスはやめとけ。スロットル周りのエコ制御が巧みすぎて、たまにスポーツ車に乗ると、アクセル操作が雑でがたつく。あと、アクセル抜いてもエンジン切れないし、回生ブレーキでエネルギー回収もできないし、停止中もアイドリングで無駄にガスうし、プリウスの快適さは、乗り慣れると完成を殺される。そして、なぜか知らないけど、 90度傾いた状態で取り付けられたバッテリーであったどう考えても向きおかしいだろソケット入らねえしどうするんだどうするもこうするもオープンエンドのスパナでも使って地道に回して外すしかないでしょうというかブースターケーブルを繋ごうとしてたのかよマイナスは適当なボディアースを使えばいいとしてえ、これ無理じゃね適当な針金でも持ってきてクリップの先端と繋げればワンチャンってところかこれバッテリー交換するときさターミナルの位置とか考えずに買ったでしょさて、サラネジだっけ これマジで外れねえんだわ。ミスったら指が潰れるくらい強く叩け。こうならないよう整備しましょう。サリない生き方生きり方。